えーとえー、オンライン開催で1、えー、人で喋るのは寂しかろうということで同じ部屋にラボのメンバーも一緒に来ていて、えー、僕の左側にある大きいスクリーンを見ているので時々私もそっちを見て、えー、キョロキョロしてしまうかもしれませんが最初に、えー、と忘れないようにお礼の方を申し上げておきたいと思うんですけれども。 えー、まず主催者の方々、えー、まだ私、何も成し遂げていないようなチンピラな研究者なんですけれども、まあ、今回、このような機会をあっていっていただきまして、大変感謝しています、ありがとうございます。えー、また、グライコミックスの共同研究者である北海道大学の古川純一先生、まあ、花松久俊先生、また研究室の方々、えー、それから、金城学院大学の篠原康郎先生、新、え、天、ー、の遅い私、 にえーまあ、長くく共同研究しててださってありがとうございます本講演で少しでもそのグライコミックスについて知 っ, た知っていただけるように、えー、頑張りたいと思います。えー、また、えー、今日お話しする、えー、動作データベースグライコネットというものの話があるんですけれども、その開発はサイエンステクノロジーシステムズと一緒に共同で行いました。えー、大変お世話になりました。ありがとうございます。で、そして講演用紙にも、 書かせていただいたただんですけれどもこの講演を通して皆様にそれなら自分にもできるという印象を持っていただいてどんどん参入者を引きを下げてどんどん当社のインフォマティクスに参入していただけたらいいなと思ってお話ししようと思います。それでは話を始めたいと思うんですけれども当社のことには馴染みのある方が多分少ないだろうと思うので講演の大半は ど作ってどんなものかというようなことについてお話ししたいと思います。でそれから、えー、ここのところ、ま、取り組んできたグライコミックスの話とそこから始まるまオミックスに向けての妄想みたいなことを話そうと思います。で、初めに、初めの初めに、初めにの初めになんですけれども、このスライドだけを話すと まあ、今日のことは全部話せたなという気分になってしまって終わってもいいんですけれども、えー、例えば何とか病の細胞のサンプルなんかがあったりとか何、えー、とか KO の、まあ、遺伝子を KO した、えー、細胞なんかサンプルがあった場合に、えー、皆さんそれぞれ薄く透けて見えますけれども自分のとこのミックスっていうのはおそらくやると思います。で僕らも まあ、機体があればグライコミックスで糖をを見ていくということをするんですけれども、まあ、糖鎖っていうのは糖タンパク質での糖差でもあったりタンパク質、まあ、酵素とかそういったもの何、まあ、ていうかゲノムの代謝物っていう、まあ、生成物が代謝したものというものとしての糖差っていうことも考えられるんですけれども、まあ、これが病気とかそういったものによって まあ、変動する他のオミックスでも同じようなことを見ると思うんですけれどもそういうものを見るとある病気の時は例えば「不幸シールか不幸数がくっついた糖砂が増えますよ」とか「シェアル酸がついたやつが減るねとか「GM2」っていう糖砂の発現量がすごい変動するんだっていうことが分かってそういうものがきっかけで、まあ、マーカーが分かる可能性があるまあせいぜいマーカーと書いてしまって怒られそうですけれどもそれだけでもすごいことなんですがえー こういったものが酵素とかが関与することで制御されていて、で、えっと、まあ、主に当店酵素とか糖化水分解酵素っていうのが直接的な主役になるんだろうけれども、こいつらのスイッチをいつ誰が押してるかっていう、まあ、そういうネットワークはどうなってるのかとか、さらにそこから、えー、エジ後にできます、ね、えっ、ー、と、最終的に遺伝子のどこに変化があるとか、そういったところを逆に、まあ、登っていく。 というまあ、こ, うこういったことがどうなっているんだろうということがもやもやしていて、まあ、分からないで そ, うそういう点でマルチオミックスっていうのができていくといいねというところで今ここに雲がかかっているんですけれどもそういった話になっていきたいなということですでえっ、ー、と初めに入るんですけれどもトーについてお話 し, しようと思いますでとーサっていうのはまあ登山機ここにありますような 六角形でがが入っているっていいる う, ようなものに水産がついていでそれの有合体というのが闘山器なんですけれどもこいつらが連なったものを闘錯っていいますで細胞内外には広く存在していて、えー、細胞を覆う投鋭、まあ、というものを形成するで闘錯、まあ、代表的な、まあ、A2 闘錯っていう闘錯なんですけれども、まあ、こんな感じになっていて化学式で書くと、まあ、非常に複雑 で、六角形がいっぱいつながっている。で、タンパク質で言えば、これは DBB に対応するようなものだと思うんですけれども、もうちょっと簡略化すると、例えば残期名、万能子ですとか、えー、グルクナック、エナセチル、グルコサミンですね。こういったものを並べて書く。で、タンパク質と、まあ違うところっていうのは、えー、糖差っていうのは、左下を見ていただくと、結合位置と結合の方向によって、 まあ結合可能、結合することが可能な場所っていうのがたくさんあるので、それを特定するための数字ですとか、アルファベータっていう方向を書いてやるっていうのが違います。で、この辺は、タンパク質で言うと、まあ、アミノ酸の3文字表記かなというイメージがあります。で、さらに、もう簡略化すると、まあ、記号で線でつなぐと。で、えっと、まあ、数字の部分がもうなくなってしまっているけれども、 ある意味、こうやって書いたら、もうそういうもんだよと思ってしまうくらい簡略化したもので、アミノ酸一文字表記よりももっと簡略化したような、えー、表記になると思います。こういったもので、糖は構成されていて、えっ、ー、と、まあ、糖、糖差はっていうことですね。で、糖差の働きなんですけれども、 主には分子乾燥作用をを通ししてまな役割を果たしますで。例えば、えーまあ、最近流行ってますけれども、ウイルスの足場になる。えー、とコロナウイルスは多分、えー、ウイルスに糖鎖が生えてるんですけれども、糖、えー動作を狙ってくるわけでは確かなかったような気がしますけれども、まあ、これはインフルエンザをイメージしていますで。細胞の中に入る。まあ、細菌なんかも同じだと思います。 で毒性やホルモンも、まあ、結合する。で、まあ、何かが結合したときにコンフォメーション変化をタンパクが起こして、まあ、化学物質を出すっていうようなことでシグナル伝達を行っていたり、細胞間の相互作用なんかのときに結合なんかの細胞接着ですとかそういったものに糖と糖の相互作用とか糖とタンパクの相互作用なんかがあったりします。で、細胞の中でタンパク質ができてくるときにも、えー、品質管理で、 くっつくトーサーがあの、タンパク質がホールディングが成功すると、ある形になったり、ホールディングに失敗すると、ある形になって、まあ、分解を流されるとか、そういった管理なんかも、トーサーが行っていたりします。ますで、えっと、トーサーの例を2つほどお見せしたいと思うんですけども、最初は、まあ、よく知られていますけれども、血液型の抗原。で血液型は、えー、トーサーで、まあ、表現されていて、えー この一番上に書いてあるやつ、H 抗原なんですけれども、こいつは O 型の血液を表しています。で、えっと、N アセチルグルコサミンとガラクトースとフコースっていうのが、まあこう書かれたような結合で表されています。で、これに N、N アセチルガラクトサミンがつくと、A 型になる。で、一方で、ガラクトースがつくと B 型になる。 AB 型の人はこの A 抗原と B 抗原という方法もる。血液型の違いというのはこの倒産器1つが欠 け, けたり何か違ったりするということで、ね、司かさどられているで。もう1つ、倒査が司かさっているような例をお見せすると、えー、これもまあよく言われる話ですけれども、インフルエンザの感染というものがあります。 インフルエンザウイルスというのはエンベローブにスパイクタンパクがあるんですけれども、えー、レセプターへ結合して侵入するときに使われるヘマグルチニンというタンパクと、えー、拡散のために、えー、そのくっついている部分を分解するノイラミニダーゼというタンパク質2つがありますでこのレセプターに結合するスパイクタンパクについては人型を結合する こうさせるものと鳥型を認識するものっていうのがあって末端にあるシアル酸という糖の結合様式が違うというこの違いを認識して鳥かしとかで人型の場合は鳥に感染しないし鳥型の場合は人に感染しないと化学式で書くと、まあ、こういう部分の結合の違いというものを見てで余談ですけれども、えー、鳥と人っていうのはお互いに感染しないんですけど このブーちゃんがちょっとくせもので鳥と人と両方のレセプターを持っているために例えば人のアジア風邪と鳥のインフルエンザが香港にたた動くっと、ね、同時に感染すると体の中で RNA が混ざってしまって新型ができるでアジア風邪と鳥インフルエンザから香港風邪ができるみたいなことが。 こここういういとが起こったりしますで。感染の場合っていうのはそれぞれ狙ったレセプターのところにやってきて吸着した後、体の中に入ってエンドソームに入るんですけれどもこいつをやっつけようと思って pH が, 上がった下がった時に、えー、このレセプターを認識するタンパク質がコンフォメーション変化を起こしてマークをくっつけてしまうということが起こって、えー、ウイルスの複製が始まる。 出荷して出ていこうとするんですけれども、この時にもやっぱりレセプターにくっついてしまうので、このレセプターのところをもう一つのスパイクで切ってやって放出する。で、こ こ, こ, こを止めるっていうのが、もうよくご存知かもしれないんですけれども、タミクルやリレンズをはじめとした、最近話題のアビアンっていうのは、このウイルスの RNA が複製されるところを阻害するというとこ本を持っていて。 ここは多分生きていくために必要なものだと思うので、まあ、いろんなウイルスに効果が出るのではないかというふうに思っています。こんな感じで、トーサーっていうのは体の中で重要な働きをする。で、えっ、ー、と、今度はトーサーがすげえ面倒くさいという話をしようと思って、整合性経路の絵を持ってきたんですけれども、えーうん N 型糖素の整合性系ですで、えー。細胞膜の中に埋まった脂質にリン酸が2個くっついた後で、まあとで等点酵素によって糖素が1つずつ伸長されるで。これ言ってみるとイメージで言えばタンパク質の残機が1個ずつ伸びてくようなことをイメージすると酵、まあ、素はせいぜい10個とか20個とかかもしれないんですけれども、まあ、1個1個酵素が絡んでいて原料を作るっていうこういう反応系も絡んでいて。 え、ーサが1個違うといつの発言量が増減するというだけで、まあ、すごい数の役者が働いているわけですね。でそういったところを考えると最初の初めにの初めにできたようなもやもやしているところがどうなっているのかなという考えが起きたりする。で、えー、ある程度動作が伸びてきてこういう形、えー、9個の万能スにグルコ ー, ースが3つつくという形になると タンパク質に転移されて、えー、高タンパク質ができる。で、また小胞体の中なんですけれども、その後でタンパクに転移されるとグルコースが取られて、で、うまく、えー、ホールディングすると、マンモスが1個だけ削られてゴール自体に運で運ばれる。そうじゃない場合は2個削られてサヨナラになります。いうことになります。今度ゴール自体に、えー、運ばれると、 え、ーサがこマンノースがいっぱいついているのでハイマンノースとかオリゴマンノース型のトーサと言われているんですけれども、うんえー、新しくトーサを変身させるために順番に、えー、切られていことですねでこの N アセチルグルコサミンがくっつくっていうところがいろいろ生態内で、まあ、反応とかあの認識とかを行うためのトーサとして、えー、必要になってくるので。 それと万能数の影が残っているこういったのをハイブリッド型って言いますで。そこから万能数が全部取られると、ようやくコンプレックス型という動作になるんですけれども、これになってくると、あとは分岐の数を増やしていくと。2本差、3本差、4本差というふうに増えていく。で、それぞれ、今度はもう一つは、縦の方に伸長していくような反応がある。それで、いわゆる 病気と関連する動作フヌグリカンなんかの場合は、ここにあるような左下にあるような動作が中心になってくるんですけれども、こんなのができるまでには、相当な数の、まあ、雄とか、原料とか、そういったものが携わっていて、それらを誰がオンオフして、どこに運んでいるかみたいなことが、まあ、将来的に分かるというようなという感じがします。で、えっ、ー、と、今言った話を、 えー、グライトミックスの、まあ、測定結果からマッピングしたいなというところでこういった図を、まあ、作っています、えー。開発しているソフトの中にあります。でここが先ほどお話しした小胞体で内向き外向きから、えー、タンパク質に転移されて、えー、ゴル自体運ばれゴル自体に運ばれるとハイマンの姿がトリーミングされて、えー、ハイブリッド型になって一本下。 3 本, 本差と上、左の方に分岐が増えていく構造になるそれぞれ一つのブロックの中では上に行くほど歩行数の数が増えて左へ行くほど鎖が伸びていくというこういった様子を示していてグライコミックスの結果から増減をここにマッピングさせると分辺の交差がこういった形でえ 増減しているかというのをるか俯瞰すことができるでこういったお話をしたところからグライトミックスの話へ入っていこうと思うんですけれども、糖、え、砂、ーえー、何が面倒くさいかっていうと、さまざまなサブグライコームというのがあります。えー、同じ糖砂でも、今お話しした円結合型糖砂ですとか、同じタンパク質でも O 型糖砂、を結合、セリンやスレオニンニクつく黄結合型糖砂というのがあります。 また、すごい長い鎖を持っているグリコサミノグリカンというものですとか、脂質にくっついた糖脂質、でそれから、えー、自由になっている、まあ、有オリごとという有利交差というものがあります。でこいつらを、まあ、全部見てやった方がいいということで、えー、北海道大学の古川先生ですとか、近所大学、近所六輪大の島尾先生たちと一緒にやっているんですけども、統合グライトミックスという 彼らはこれを分析するためのプロトコールを作るというものがあります。これ様さまざまな今言ってうなプラスの操作を網羅的に解析しようというので、そうやってやった方がいいというのは、例えば N 型コ作と N 型の有利コ作ってというのは密接な関係にあるとい、先ほどお話した通りだと思いますけれども、また、えーと VSX なんかに代表されるような共通のエピトップっていうのはさまざまなサブグライコームに存在しているので、まあ、そういった理由からある操作が合成不全になったとしても別のクラスの操作が補填している可能性があるなので、まあ、できるだけ全部見た方がいいよねという話 で, でグライコミックスの課題ですとか難しいところというのは操、えー、作は微量で増幅できないというところが で生成やと大変であるで先ほどもお話ししたようにサブグライコームがたくさんあってそれぞれえ科学的性質が異なるので、まあ、クラスごとのプロトコルが必要になる。で、えー、マスを分析マスで分析するんですけれどもその分析をしたところでその解析をするのが結構だ。で MSMS MS までやって構造をバシって決めましょうというような場合にはいくつかあのソフトが いいものができるようにはなってきていると思うんですけど、主にここでプリカーサーをルーティーンで分析するようにしたいで多分、あのー、インハウスでソフトを持っている人たちとか、そういう方々もいるんでしょうけど、まあ、共同研究者だとその辺で、えー、困っていたというところがあるの で, すで、えーまあ、そう、まあ、やると基本的に、まあ、蘇生しか分からないというところもまあまあ。まあ でその解析のプロトコルをちょっとお話しするんですけれども、サンプルがあったときに、まあ、いくつかの科学的組成、あの性質が違う動作というのがあって、高、うん、結合型搭っというのは、ここを切るその、まあ、うまい酵素がないので、えー、ベータエリミネーションという化学反応を使って、ピラゾロンを結合させることで生成します。でえー N、結合型動作ですとか糖質 グリコサミノグルカンというのはそれぞれ適した酵素が生み出されていて、まあ、順次チューンアップもされてきているのでこれを使ってリリースした後糖鎖を、まあ、特異的に結合するビーズというブロットブライトというものが売られていますので、えー、こいつはあのーえー、とオキシム形成を使って糖鎖を取ってビーズに載せてしまうと洗うことができるのでこれで、えー、生成もできて、えー、シェアル酸が不便とを持っている メチルエステル化をすることでキャップをしてで、えっとまあえっと、ラベル交換を使ってマスに的したラベルを貼ってやるマグを貼ってやるという分析、えー、方法になりますで、えっと。何もしないで、えー、ト ー, ーを取ってくると有利動作がマッチする。でえっと、シュアルさんのところをメチルエステルでキャップする、えー、という。 質量分析を用いると基本的に組成しかわからないので、えー、先ほど申したシアル酸の α23 とか α26 とかそういった結合の違いというのは分子認識上重要なのでこのシアル酸のカルボキシ ル, シ ル, ルキシルをキャップするときに何かいい方法がないかというところを研究していて出てきたという方法がサルサ法という方法でちょっと踊りたくなる方法 でもえー、とこれはもともと島津製作所の西風先生がエムグリカンに対して開発したものを、えー、古川先生たちが北大で、えー、GSL に対応させるようにチューンアップして い, るで、まあ、いろんなものが見えるので、えー、26の場合に最初のステップの時には素直にキャップが入るんですけれども他の場合はイヤイヤをしてラクトン管を組んでしまう。 でこの缶を、まあ、オープンしてやって違う種類の缶の木をくっつけてやると、えー、結合の違いで、えー、質量の違いを生み出すことができるで。こういったことができると何がいいかというのは例えば NASH、えー、の繊維化ステージについてコソコードを調べたというお話なんですけれど も, も3本差でシアル酸が3個くっついているという。さんの場合に。 コースがくくっつくと、えー、実はあの普通にメチルエステルカルキャップすると全部の構造が混じってしまうので、えー、変化が見えないでこれをこの構造が分かるようなサルサ法でやると、えー、変化が見えるようになるでこの場合に、えー、上向きが26で下向きが223ってちょっと小さくて見づらいんですけどこれが663という構造になっていて同じように663と比べてやると違いが発生 でステージを追って見ていくと、まあ、このグラフが相対量になるんですけれども、まあ、確実に相対的にコースがくっついてる動作が増えてくるというようなものが見えるでこういったようにして一部、えー、と素性だけじゃなくて結合の違いというものも見えるようになってきています で, ではじゃあ私がここにどうやって関わっているかという話をするんですけれども原始的で低レベルなところを、えー、まあ頑張って サ、えー、ンプルがあって、データが出てきて、それを解析して考察することで一つの知見というのが出てきて、知見が集まってくるとデータベース。で、このデータベース化されるものというのは、当社にもういくつかあって、えー、木下先生たちが開発しているグライコスモスですとか、えー、ケブルグリカ、ユニカーブケグルなどなど、えー、いいデータベースはあると思います。ここれを活用することで 構造と機能とネットワークなんかを再構築すると新しい知識が出てくる。こういうそのこの下の部分がいわゆるバイオニコマティクスだと思って知的でちょっとかっこいいなと思うんですけれども僕はその実験のそばに立って多分そういう趣味なんだと思うんですけれどもここでこの一つ一つの実験から知見を蓄えるっていうところに携わってさ、えー、を VT、で解析しようとと思っていると、まあ、10年くらい前に多分書かれたエクセルのマクロを今でも使っていて、えー、すごい目が絞り、1回やらせてもらったんですけれども1、1行やっただけでとてもやってられなくて、えー、皆さんそれを100行も200行もどんどんどんどんやっていくっていう、すごい世界を見たんですけれども、それをできるだけ自動化したい。自動化して、まあ、データを手にできたら、 すぐにその解釈、考察に役立つような何かデータを作れればいいなと思って、先ほどお見せしたような合成経路のマップみたいなものをやる。でえー、とデータの流れをちょっとお話ししようと思うんですけれども、えっ、ーえー、とあ、ソフトウェアの名前を言わないといけないの、ね、で、ツールズアクセラリーグライトミックスっていう名前を作っていて、通称みんなタグタグって、あの、うちわでは呼んでいます。で 質量分析をすると、ピークの位置ですとか、エリア強度などが出てきたエクセルのファイルが出てくるんですが、こいつをまあちょっと CSV 化してメタデータを書いてもらって、僕のプログラムに加わせてやると、動作を帰属して、発電量が出てきて、エクセルのマクロで手でやっていることの大部分がまあできる。でえっと、一緒にクラスター 3.0 の入力ファイルを作ったりして、 そうすると、まあ、クラスター 3.0 に入れるだけで、クラスター解析もできたりする。で、こいつが出してくるデータを、先ほど見せた、まあ、ビューをやるプログラムにてやると、えー、発言量の表現ですとか、そのままグラフを貼り付けたりとか、マップを作ることができるで。このマップっていうのも、えー、自由に書くことができて、えー、なんていうか、エクセルファイルなので、 追加ししたたり、したり編集することができるようになっていますで、えー、と基本的に t 作の帰属はデータベースサーチを行っているので、えー、そのデータベースについてもエヌグリカンみたいにシステマティックに t 作ができるというものについてはある程度自動でできるようなプログラムを作ってあって、えー、そういうものでしたら自分たちのデータの蓄積がなくてもある程度のことはできるようになると思います。でえーと ネットワーク、えー、と パ, スパスの上に増減を貼り付けたという例をお見せしたいんですけれども何をお見せしようかと思ったんですが積みかまいンというもので処理した細胞の動作発現変化を見せようと思う、えー、とこれは、えー、動作合成経路でいうと一等最初のここを阻害するっていう薬剤でそうすると、まあ、面白くないんですけど全体的に動作が減りっていうことになります。 で、えー、これが、えっ、ー、と、タグが出力する、その、グラフ、えー、父さんの変化のグラフなんですけれども、これ、ここに蘇生だけ書いてあって、グラフは、あの、僕が手で貼り付けたんですけども、目巡り感でこの蘇生っていうと、まあ、大体こういう構造っていうのが、まあ、分かっているというところがあるので、まあ、エリアっていうところが貼り付けた。で、これは実験する人たちも、ほぼこういうのはこうだろうということが言われているので、 こういうのは分かりやすくできる。で、怪しくなると、やっぱり MSMS 解析でしたり、より詳しい解析をして構造を決定するということをした。で、これがバスウェイの絵で、先ほどは全体像をお見せしたんですけれども、ここはちょうど、あの、万能数ができて、こういう事態に運ばれて、まあ、トリミングされていくというところに予想を入れるんですけど、青っぽく見えているところは全部減っているところで、 最初の予想りまり減っている。この M8 っていう遠さだと見えるか分かんないんですけど、3割ぐらいまで減っているというふうなものが見えています。こういったものが慣れてくると色の付き方でどこの遠さが変動しているかというのも見えるようになってくるんですけども、こういったところからブラックミックスは生体、生合 性, 性経路上で まあ、どんなふうになっているかっていうところまでは見えるんじゃないかなというふうに思います。ただ、まあ、プログラムをもっと用くしたり彼、彼らの古川先生たちも、プロトコルをもっと完全にしたり、プレベルしたりっルいしたり、して頑張っていってこれからもまあ頑張っていかなきゃいけない。で、最後のマルチオミックスに向けてというところで、最初の絵がまた戻ってじるとですて見も、まあ、同じことですね。 まあ多分なればなったほど、その先がどうなってるんだろうっていうのが、多分気になる。で、なんとか KO、えー、遺伝子をノックアウトした細胞なんかでブライコミックスを見た場合に、えっと、入り口と出口はわかるけれど、間がどうなってる。ここを辿っていって、シグナルを辿っていくと、ちゃんとその遺伝子が KO っていうところに辿り着けるのかみたいなのが、まあ、気になる。で、そういったことがある程度できないかなと思って作ったのが、えー まあ、10年くらい前になりますね、発表したのが。えっと、ブライトネット。最初に発表したのが10年前くらいですね。というものを作っていました。で、これでは個々の、まあ、機能というものを論文から抽出したんですけれども、二方関係を使って整理してました。で、そうすると、えー、RDF 的でちょっとかっこよかったんですけど、当時は RDF なんて知り合いがなかったので、えー、っと、だけじゃなくて、タンパク質性、遺伝子や阻害剤、ヘノタイ、えー、疾患とか、さらには、 RDF 的に言うとプレ e d i c っていう、まあ、機能って僕ら呼んでましたけれども、そいつらを全部平等にオブジェクトとして扱ったので、でプ r e d i c a へのプレディケー a みたいなものができたり、ちょっと変なネットワークになっています。だこれでちょっと面白いのは、まあ、あの言葉、オントロジーもないので、言葉にとらわれないで、な、ま、ん、あ、でも書けた。でこの B っていうやつを例えばクリックすると、こいつは当だよっていうところはその先にまあ書かれている。でまあ グラフを書くときは、糖の場合は 6×14 とかいろいろルールを決めて書いていったとっいうところはあるんですけれども、A が B に結合するとか、糖 B が糖 C に結合するとか、酵素だった場合はそういった結合するという機能を触媒するとか、ある物質はそれを阻害するとか、い, ろ い, ろいろったものを組み合わせていくとネットワークを書けるよう、ね、に最終的に。 何かこいつが増えると、まあ、疾患が引き起こされるようにっていうでこれもまだ当時は糖のことしか考えていなかった部分があるのである糖が増えると疾患が増えるでこれは逆にある疾患の人のブライトミックスをしたらこの糖が増えていたみたいなそういうところから書かれているというところがありますでとこの時に作ったデータは、えー、谷口先生が編集をしたブライトシルトランスペラーズと、えー レテッド G のでそれと、それの参考文献、大体1332本から8500個ぐらいのデータを取ってきた。ということ で, すで、それを検索した絵を見てみると、グリコシルセラミド合成酵素なんかを見た場合に、こいつはセラミドにグルコース、またはガラクトースをくっつけることをカタライズするという、でさらに阻害剤についての情報も入っている まあ、阻害するっていう絵も見えてるでこれ酵素を阻害してたんですけど今思うとどっちかっていうとカタライズを阻害するべきだったのかなとか、まあ、そんなことも考えたりします。もう一つはヒアルロン酸合成酵素の絵なんですけれどもヒアルロン酸合成酵素っていうのはグルクロン酸とグルクナンクが代わりバンクにくこう長い糖鎖なんですけれどもそれぞれグルクナンクとグルクロン酸を まあ、くっつけるという反応を触媒するという機能がある。でさらに、ヒアルロン酸合成酵素が増えると、がん転移が引き起こされると い,、まあ、ういうデータがあるんですけど、これもおそらくがん転移した人を調べたらヒアルロン酸合成酵素が増えてたというところから来てるんだと思うんですけど、これもこの線の上は先ほど申したような雲がかかってるなっていう。まあ、こうこういうところから、えー こういったことを経験しているのでグライコミックスと合わせてこういったネットワークみたいなものを考えていくと、まあ、いい夢が見られるんじゃないかなということを話しようと思ったというのが今日のお話で、うんえー、と今あの 石, 石浜先生のところのプロジェクトでプロテオムを一緒命やらせていただいているんですけどもそれも、えー、こういうお話とやっぱり関連する部分があって。 えー、グライコミックスから今頑張ってるプロテオームのところへ入ってくるともうちょっと今今日話したような話に食い込んでいけるんじゃないかなというふうに考えています。で、これはマルチオミックスの妄想というお話です。というところで、えー、本日のお話は、えー、終わります、えー。ご清聴ありがとうございました。<笑>今週準備で結構疲れて寝不足なのでマルチオミックスの夢をこれから見ようかなと一緒に思います。ありがとうございました。 以上です。